ええ、な、おはようございます。じゅんです。ゆきです。はい、今日は、<笑>はい、なんと、リンゴルフ新企画。ダブルスマッチプレー対決。いや、なんだそれ。なんだそれだよね。うん、私も詳しくは知らない。<笑>はい、今日の対戦相手、初、はい、の対戦相手は、この間、はい、ご紹介したセンスゴルフグリップさんです。そう。パターのね、パターのグリッ プ, リップ、はい。はい。呼んでますので。はい。来てください。そうぞ。 イエーイ初めまし て, ましてセンスゴルフグリップの竹内です、えー、ロサンゼルスからチュンちゃんとユキリンに会いにやってきましたイエーイ、えー、今日はマッチプレーということなんで親、はいはい、プレーということなんで、はいはい、相方には、えー、村田さんに来ていただきますよろしくお願いしま す, しします竹内さん、村田さんじゃあ2対2で今日は、はい、対決していくということなんですけど、はい、もし まあ、私たちが勝ったら何か勝負ですからね、まあ、ちょっと準備していただいているということなんですけどなんだちょっっと発表してもらってももらいいいですかはい、リンゴルフでは毎年リンゴルフオープンという競技大会を開催しているようですのでその優勝者を呼びその他1名をアメリカのアメリカリフォルニアの名門コースミッションヒルズカントリークラブ LPGA の女子メジャー第一戦、はい、アラインインスピレーションの開催会場です、うん、プライベートコースでメンバーとしかプレーできません、はい、そこに2名ご招待しま す,、はい、すマジ優勝者ともう一人私、はい、え私いや、私, <笑>いや私はい<笑>私 は, 私はいはい<笑>うちはすごい重大だね勝って2人招待をゲットしなきゃいけない、はい、確かにということで 早速ね、勝負を始めていきたいと思いますでも負けないよ、うん、ああ、私も負けない、頑張ろう頑張りますバチバチだね<笑>じゃあルール説明をね、つずさんお願いしますはいつずさん、じゃあ真ん中でルール説明えー、今回は男女の対決なので、はい、特別ルールを、はいえーやったえー、設定させていただきたいと思いま す, す普通に対決したら負けちゃ、ね、うもんね特に距離のハンデがありますの で, ですまず一つ、両チームともに、うんえー、レディースティーからプレイしていただきます、はい おお男性もッキーすごい、はい、何それただ、えー、お二人の、えー、距離がすごく出るので、はいえー、ちなみに青木さん、はい、ドライバーの大体の飛距離ってどれぐらいですかじゃあそれを距離に合わせて、えーうん、センスゴルフチームの二人には、うん、その最大距離そうですね、うん、80ぐらいまでにしましょうか、うん、それ以上のクラブは全部抜きます。おーえーはい なるほど、ね、はいドラマ使わないです か, かはいでお二人は、えー、さらに交互に打ってもらう、えー、フォーサムスタイルうん。はい。マイホール交互に打っているマイホール交互、はい、あじゃあドライバー打ったらセカンドははい、はい、あワンボールはいワンボールですこっちはワンボールはい、はいえー、リンゴルフチームはベストボール、うん、あじゃあもうはい 毎回二人のいい方をつないでいただくと。と、ね、じゃあ三三九ってことね。そうですそですきつくないですか、はい？いやもう女性はもうこれぐらいしてあげないとやっぱり大変ですで。あげないぞ。このルールでさせていただきたいと思います。いやもうよろしくお願いします。よろしくお願いします。コンサート全でしお い, します、はい。アメリカに あ, と う, あとうございます。皆さんアメリカに行きます。ありがとうございます。<笑> アメリカがゲットできました<笑>、はい。よろしくお願いします。ね、我々は今日カメラとあの、はい、コメントもユニバーサルゴルフスタジオが、はい、今日はちょっと撮影の、ね、あの途中のトークもさせていただきたいと思 い, ま す, ま, います。よろしくお願いします。お願いします。これ村田さんのキャディバッグですね。まずドライバーは、えー、いらないです。えー、ウッドもいいはい、いらない。 いらない。らな番はでないってこちらが竹内さんのバックでラバー、えー、ドライバーはいらない。 えー、フェアウェイウッドも飛びます。トバもいらないよね。百七八十。これは勘定してくださいね。お湯で大体何インチですか？これが百八十。百八十。じゃあま あ, あじ ゃ, あじゃあこの下だけにしましょうかねか。じゃあユーティリティから下だけで。は い,、はい、いしよし。じゃあこれでいきましょう。いやでもうまいからな。どうかな。いいでその感じがわからない。じゃあこれどっちから。勝てる気しか せ, なか<笑>しかせん。<笑>はい。どっちから？どちらまあ男性から打ってきます<笑>、ね。そうですね。はいはい行きましょう。 次じゃあ私打ってお願いしますお願いしますナイス最高勝ったなこれはでもドライバーの距離とあんま変わらないじゃない お 願, お願いします。おー、内緒。そこ行った？左。<笑>あ<れは><笑>オッケー。でもいいよ、<笑>お距離飛んでる。飛んでます。六番アイアン。<笑> え、なんやろ、残り。残り、おこんの。二百、二百ぐらいある、五番ウッド。乗らない。あ、右行っちゃった、やばいじゃん。いい、いや、だめだよ、あれ。大丈夫、木の後ろ。うわー、それだけだ。まずいだ こ, こ, これはまずい。ここらへん。うん。あ、抜いちゃって大丈夫です、さっき。あ、まあ、そのままでもいいよ。うん。別に。どちらも。 あその方が多分右に振り抜ける。からオッケー。雪にいいよ。真ん中ぐらいに言ってくれれば。ナイス。あ、こっちの方がいい。ああ、でもなんか一緒。一緒ねほぼ一緒。あ、これはラッキーですね。出てきました。七十三ヤード。七十三。七十三ヤード。六十度でいきます。 ダフったんですか。ダフった。わーおー。よそでお願いします。ミスショット。ミスショット。<笑>いいね、いいね、よかった。もう一回向こう失敗してるから。もう四打目なんだもん。お、とりあえず乗せよ。三打目で勝てるよ。グリーンどれぐらいなんだろう、今日。 乗せてくだださい大丈夫だよえ左足大臣もうちょいもうちょょいいもうん。い左足大臣うん<笑>ねえ全然ダメじゃあ、あ、でもッチリスってるからあチャンポににい出すよ、うん、<笑>場所的に 60度もう一回行きますはいほ、はいほ、はいほ、はい、順番に打ってんの打ってる打ってる6打目です余裕余裕ユキにボールあるます先に打っていいよ確かラインを読みます多分その線ぐらいでいいんだえフックだよねあスライスする弱い とりあえず、私はもうちょっと、ね、パターン苦手なんだけどねこ<笑>れを寄せてとりあえず寄せたいわー、切れるだからちょっとうおー弱っきゃー、次入れないとでもマッチプレーでしょ、チームは6打目もう七打目 入れだぼ入れダボ。もう家負けなんで力強くバシッと行ってください。ダメ！これで頑張って入れて。ッ オ, ッれオッケーです。オッケーです。オッです。もう負けです。負、は、け、い？ホールマッチ負け。練習したみたいですよ。おーナイス！イい！まーい！センスグリップのおかげ。<笑> ナイスボギー。<笑>ナイスボギー。<笑>ナイスパターだったね。センスグリップのおかげですね。そうだね、ユキにフィスティングしたやつも出てるもんね。私もじゃあセンスだそっかな。あ、確かに。私も一応センスあるから。センスでしょかうしなかなでも結構スパイダーのコメント多いですよね。そう。じちゃんスパイダーどうみたいな。あとスパイダーにセンスさすのみたいなあ書いてある。あ、そう、まあ、でもね、ワンちゃんスパイダーにセンスさすが正解な気がしてはいる。スパイダーにセンスさす<笑>。作業の多さ<笑>。 <笑>スパイダーにセンスさす<笑>。男子二人。慌ったらしいよ。緊張してます。確かすだから、その間にちょっと取っとかないと、はい、結局セカンドが。私たちがなんか百七十とか。残っちゃっても、あっちゃ百七十。一応乗せられるクラブは。持ってるから、うん。そうじゃん。結構ヤバいんだよ。確かに。一ホール終わってみてどうでしょうか。この勝負の行方は。絶対勝ちます。<笑><笑> からリンゴルフチームからです。リキです。はい。四番ウッドです。ドライバーじゃない？百五十ぐらいなんです。うん？四番。百五十じゃ届かないよ。やばいかな。エッチにあ乗る。エッチで乗る。あ大丈夫だって。オンしますね。オンお願いします。はい。オンオン。オッケーイ。あでもやっぱ届かない？そうです。足りない。 あげてるんだよ、それがゴうちにはじゅん様がいますから世界のじゅん様これ、この間あっちにって例のフェードでじゅんさんのセクシーフェード見たいなここはね、残念ながらドローになっちゃうここ行ってでもこの間ミスしたあれもう真っすぐやばいんじゃないどこ行っちゃった ーーーーナイスインイイスインしました。いマ最高マ出たいナイスマ出たママ出たママ出たいいいいスままえ、結構ね、もっと打たなきゃいないっとととなななききゃゃはは何番番番、番でででですすかちょんバーカーだってバーカーだじあ おこれシャンクな音がシャンクいい音したそれはなんか OB という あ, あれこれはちょっと暫定級竹内さんに打っていただくしかないですねあーですラッキーにあーもうこれ勝ちですラッキーだねラッキーすぎ絶 対, 絶対緊張してるまあね力入っちゃいますよね私たちには失うものが何もないですからひで、ね、トライドなんてね<笑>ないし<笑>余裕ない 俺たちを失うもんいっぱいあるんだでもこれが入ればパーですからねかもしダメでももはやホールインワンいけそう<笑><笑>おわーセクシ待っ て, て 待, ってて待ってか待ってか待ってかおわーすご い, すごいちょっと大きいですか大きそうだけどっすっごいねあんな右からやばい セクシードロー単純したあれはセクシードロー単純した、うん、あ、確かにあれはセクシードローだよねこれはでもなかなかシャンクして OB を助かるって難しいですからねナイですえ A でいいと思いますか A で A で2打目3打目できた親父逆やばやば 左足側にボールをこんぐらいうん<笑>おー弱い弱いちょっと待って、悔い足なんかこの間もアプローチ弱いのがあったよね、はい、40? シンプルに下手くそなんですよ見せっから、今先輩お願いしますこれはね<笑>見せっから青木 ア, アプローチ順でしょう。ミ<笑>ドルネームで<笑>あー 青木アプローチじゅんです。ちょっと強めにいってみようかな。さっき弱かった。うま。うん、ま。うん、ま。うん、ま。そう、うまい。青木アプローチじゅんです。よろしくお願いします。すす入れぼぎです。入れぼ残ってますね。さあ、四打目ですね。これは何番で。 ウェイチでちょっと転がしていきます。はい。ここから転がすんですね。すどっちから打つ？雪いい か, ら私から。スライスね。カップ一個。カップ一個。そうやってみる。 動き込むような結構強めうんザ強めカップ一個よりも曲がりそうだなおーやっぱ強すぎねえ強すぎカップ一個だったねでしたねなんから結構強めの弱めですよそうね、うん、強めの弱めはいまさかセンスグリップですかそうだよ入れないと オッケーイエーイうまいやっぱロングパッド合うね負けです練習します練習しますあ、そことそれによって変えるとかいや、それは入ったくな、ね、おおナイスさすがセンスグリップ<笑>これですかこれです<笑>すごいすごいナイスです何じゃ今の面白かった何じか やっぱタップ一個かっつって、うん、ゆきさんと全く同じとこいっていう。<笑><笑>でも強めの弱めでし。で強めの弱めだったね。ね出だしがあれ左だったのかなあ。あ、打ち出しが左だった、今さ、うん。ゆきさんと。ピンの間ぐらい行ってくれれば。 私、それぐらいの気持ちだったんだけど<笑>一緒だっ た,、ま た, ま、た, った一緒だったんだでもね、はい、ボールにいっちゃうんだよ見てあるとああそういうことかいっちゃうんだよ見ないようにしてたけど気持ちがそっちに行っちゃうんだまあいいっか勝ったし